皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月15日。15日ということで、ロスターの更新日です。更新日が近いことは分かってはいたのですが、今回もやらかしてしまいました。錬金窯でゴースネルの札を作らなければいけないのですが、チャージがまだ72時間も残っています。もう本当にやらかし案件ですね。なんで毎回毎回同じことを繰り返すんでしょうか。 でも仕方ないのでゴースネルはあと72時間待ちますバトルトリニティ対抗戦の獲得勝ち点が5点になりましたようやく半分まで来ましたあと5点なので23日まで1日1点で大丈夫ですとか言っていたら多分間に合わないので早めに片付けることにします あと、今更ですが、舞踏家で戦士相手に喧嘩を売ってはいけないということが身に染みて理解できたので、明日からはそれも気をつけます。本当に今更ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。